局面オープニングに飾らせていただきます、流星連、えー、っと今日ちょっと今あの、お時間いただきたいんですが、麗の左右に今、えー、座っております、氏はた、い、し、い今日実はですねこのためにあの一生懸命練習していただきました、実は流星麗、子供たちのはたしもいまして、なんと今日う、はたしのお父さんたち で, す拍手でお願いします。 江藤さんですね。清掃さんはい、そ左手の方は武藤えごめんなさい。滝沢さんです。滝沢さんです。よろしくお願いします。このために一生懸命練習していただきました。今4曲で1曲目で一緒に振ってましたが、抜群にいい振り方です。それでは流星で安心してお任せできます。さいの神流星へ行きたいと思います。すまます私たちは。誰を？愛し 誰と生きるのか。サイの神、流星連、生きる。構え。 私は、あなたは誰と出会え 民族部分舞踊舞 踊, 舞踊をお越しいただきます。<ス> 両側、二十のお父様方、素晴らしい振り方でした。ありがとうございました。それでは、えー、この生きる、また再び皆様とお会いできると思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。レイありがとうございましたテッシュありがとうございます。